こんにちは、海のひとときです簡単に思えるサビキ釣りですが魚がいるのに釣れない時ってありますよね今回はそんなサビキ釣りで釣れないときに水中でどうなっているのかを見てみたのでぜひ参考にしてもらいたいと思います簡単な仕掛けの図も含めて説明していきますね それでは今回使っていくさべき仕掛けをご覧ください最初はエサを入れる網かごを上につけた形ですさおは毎度おなじみエギングロッドに2000番のスピニングリールかなり前に浮きずり仕掛けの作り方の動画のものとほぼ一緒です仕掛けの作り方はぜひそちらの動画からご覧くださいじゃあまずは オーソドックスな壁の下にカゴをつけるパターンで試してみま 拜、oh, 拜 これはサンゴなので同じサンゴを重り負荷としてつけますはいこれでとりあえずは1個目完成、はい、これでやってみますか かなりの数がいますね浮力と重力のバランスもバッチリです餌の中身が出ていません竿がうまくしゃくれてない可能性がありますしゃくるとは煽るとも言います仕掛けを竿を上げて引っ張ることで餌がカゴから出ます のの中の餌だけが食べられていきます下の針たちと同調することがないので当然魚が針にかかることもないです今回とても好条件の日に撮影に挑めたようです。 二つ目の釣れないパターンです。今のが尺りです。アジと念仏ダの猛攻です。餌が流されています。 潮の流れ、波、風の影響で仕掛けが横に流れていくことがあります。そうすると、餌と針が馴染むのが難しいです。下についたサビキを見てみましょう。全く反応はありません。 上に上がってみると、カゴから出ている餌に群がっているようです。釣れないパターンの三つ目です。 竿をしゃくって餌を出します表層に釣りたい魚が集まっていますまた表層だけで餌が食べられてしまってますね表層で釣りたい場合はブリッジ仕掛けが有効です 従来の仕掛けの先端に重りではなく浮きをつけますそれによって右図のように表層で針と餌が同調するようになります どうやらこちらも、下の針には反応はないようです。をリールは先ほどと変わりません。上についていたカゴを下に移動させます。重りがついているカゴであれば、それがいいでしょう。今回は網かごとナス型重りをつけていきます。 それではご覧ください。はい、そしたら、一番下に、重りと網をつけてみて、実際に投げています。仕掛けを投げてから数分。 カゴの中の餌も少ない状態。ここで少し釣りを入れてみます。魚が集まってきましたが、餌と針が離れてしまっています。 アジがが針を見切っているのかかりますか餌の量が少ないと同調する機会が減るのでこまめに餌を入れて打ち返すといいです釣れたパターンを最後にお見せします竿をしゃくります 念仏台がかかりましたアジがいる層よりも深いところに餌が広がっていますこの状況だとアジか念仏台かは運次第ですね 味がやってきました。当たりがありました。本命の味です。 釣れるときはカゴの中の餌と針が同調しています餌の量は活性が高いとき以外は十分に入れて針と餌が重なる機会を作れると良さそうですねまた潮の流れや時期など環境によって 魚のいる層が違うのでこまめに深さの設定をすると超過アップにつながります釣れないなという時にいろいろな要因を想定して仕掛けを試行錯誤できるとバチッとはまった時に自分だけが釣れてるなんて状況も夢じゃないです ぜひサビき釣りを始める方や釣れなくてどうしようと考えている方の参考になってくれたらなと思います最後までご視聴ありがとうございましたぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします ではまた来週お会いしましょう。